はい、こちら鉄残ってたやつですねでこれを持ってこうと思います水道管のパイプとかもあってこんな感じでとりあえず持ってってもらえるかやってみたいと思いますはい はい、行ってきましたんで、えー、と引き取れないと言われたものがあってこのライトとあとこの充電器なんていうんだろうっていうやつ2つとあとこのなんかブラシみたいなやつですねこれはちょっと引き取れないってことで持ち帰ってきましたでそれ以外は全部引き取ってもらってで、えー、と合計金額が はいえっとものとしてはスチール扱いで10キロ15円でえー、っと50キロだったんで750円ですね750円もらってきましたはいとりあえずガソリン代以上にはなったかなっていう形で無料でゴミ引き取ってもらったんで良かったんですはい